もちろんそれはわかるわ。生まれ変わる前からそろそろ来るんだろうなって、それも実は私たちにはわかっているの。もちろん同じ魂だから変だけど、なんか匂いが同じみたいな。うん、そうね。そんな場合とそうでない場合、もちろんあるけど、大きく見ると確かにそうかもしれないわね。人間さん 私たち動物はソウルファミリーみたいないつも一緒の時代に生きてるメンバーみたいでその中の一人一1匹であるの必ず全く同じメンバーではないけど大きくは同じようなメンバーよ。